これだろうな<笑>残念だが奴なら戻らんぞ俺と変わることは死を意味するダメ押しだそしてさらにしかしまあそれも時間の問題だろう 不愉快だ小僧許可なく見上げるな腕を直してやった恩を忘れるとはな<笑>力以外の序列はつまらんな<笑>お前の中の俺が終わろうと切り分けた魂はまだ18もある おい、どうした俺はこれなしでも生きていられるがな小僧そうもいいか我々は共に特急という東京に分類されるそうだ俺とお前がだぞもう終わりではないだろうなうれしそうだな褒めてやろうかだが呪力による地位は人間と違い呪霊にとってそう難しいことではないぞ 小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる三枚に下ろしたつもりだったんだがやはり弱いなお前つくづくいまいましい小僧だ心の中と言い換えてもいいつまり俺たちはまだ死んでいないならばその一分間誰も殺さんし傷つけんと約束しよううざ ジスどうでもいい恐ろしく早い知れ者がお前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやるよいよいそれならここで死ねっはっ<笑>呪といえど腕は惜しいか 呪霊の肉などつまらん人は女はどこだ女も子供も宇治のように湧いている素晴らしい大札だ<笑><笑>愉快愉快教授も未来もお前の全てを捧げて俺に寄りすがろうと何も救えないとはそうだ ほら頑張れ頑張れ領域展開福間水。